羽生結弦さん、黒柳哲子へのサポートに視聴者ら注目。優しすぎて惚れる、タンポババアと白様だ。紅白歌合戦。第73回 NHK 紅白歌合戦。31日 NHK ホール。フィギュアスケート男子シングルで措置。タイナマサト五輪連覇。7月にプロ転向を表明した羽生結弦さん、28、がゲスト審査員として出演。 隣に座るタレント黒柳徹子、89、を優しくサポートする姿に SNS は湧き返った。番組前半、司会者の呼びかけにマイクの代わりにペンライトを持ってしまった黒柳に笑顔でマイクを渡した羽織はカマ姿の羽生さんの姿が映ると、SNS 上では、徹子さんにマイク渡す笑顔の若さま優しすぎて惚れる。 てつこさんのお世話がかりする優しいむすびげんくん、マイク渡すときのハブくんのお口がめっちゃかわいい、タンポババアと白様だなどの声が相次いだ。コメント、多分10年ぶり以上です。紅白を初めから最後まで見ようだなんて、ハブさんが時々映るの嬉しくて、三山ひろしさんの剣玉のときも、ハブさんも参加するかと思って目が離せなかった。 ディズニーの歌の時は、プユさん出てくるかと、勝手に期待する自分がいて呆れた。でも、ハブさん見たくて見ている紅白だけど、思ってたよりも楽しい。また、ハブさん映してほしい。次はユーミン。ハブさんとの絡みないかと、今期待してる自分がいる。徹子さんが、全部この方にやっていただいて、と言ってましたね。笑い、ハブさんがお隣で、徹子さんも安心なんじゃないでしょうか。 ハブさんが時々映るので片時も目を離さずに視聴してます。久しぶりにしっかり見る紅白。楽しいです。普通オリンピックイヤーの審査員にはメダリストが選ばれたりしてたと思うけど、メダルにも届いてないのになぜ選ばれるのかな。森保や長友にしても記憶に新しい話題を提供したのは間違いないが、ベスト16泊まりなのにあまり持ち上げすぎてもどうなんだろう。 まあ、めぼしいが見当たらなかったというのが、正直なところなんだろう。今年の紅白は見応えあったな。特に審査員が豪華。その中でも、ハブ選手の華やかさ、対応力、コメント力は、ずら抜けてましたね。黒柳さんとのやりとりもほっこりですが、芦田恵那さんとの知的で品格がある者同士の並びが国宝レベルに美しかった。ハブさんのファンの集い。 だということは理解します。しかしながら紅白の出演者や関わった方への敬意のような投稿がほとんどないことは驚きですし残念なことですね。この投稿を見たハブさんはどう感じられるのかと考えると少なからず不憫に思われてしまいます。真にハブさんのファンは素晴らしいと言われるようなファンになってくださることを願います。 数十年ぶりだろう。紅白最初から最後まで見たの。すべてハブさんを目に焼き付けていたいからだった。楽しんでいたのでよかった。今年もハブさんにとって良い年でありますように。ゆずるは神社に参拝に行ってきます。ハブさんが審査員を務めると聞いたとき、紅白を最初から最後まで視聴する決意しました。和服とても素敵でした。 いつ見ても安心安全のゆずさん。ユババと白様みたい子供たちも言ってました。素敵な審査員のお二人でしたよ。ハブさん時々映ると歌っているようでしたね。羽織袴よく似合っていました。素敵でした。ハブさんはリンクサイドなどでも片付けや礼儀が行き届いているそうですね。普段からしているからこそ自然に出たのでしょう。さすがですね。ご視聴ありがとうございました。